デビュー曲。をサマーの はい。はかんちゃんえー、もうね、あの、テレビの大画面でもう一回見たいあ<笑>確かに分かかに、る。<笑>じゃあ、かそうかんかか そ, うそう。うん、いった。た。<笑>大画面で見な。確かに怖いん<笑> で い, いっぱい MV も見てくれると嬉しいです。見てください。では以上私たちビーマイラーでした。